じゃ、あ、いがくん頑張ってね。ありがとうございます。ほら、ちょっと。<笑>今から低いの方<笑>、うん。うん、うん。いえい、ー、え、ちょちょちょちょ。いやいやいや俺いや、俺や、俺や。いや、いややいや<笑>ほら、この雨の中、うんうんん。いや、ほんまありがとうございました。ええー、かなりゆっくりさせてもらいました。うん、まだね、ピザとか食べてね。うん、そうそったりして、本当に。ま、たじゃ、あ、まだ。はい。どっかで会いましょう。はい。楽しみ。 マイクルベースサですどうするんですか、これ。なんか選んでもらって、ちょっと気になるやつ、マイケル・ジャクソンで。It's gonna be gonna make す<笑><笑><笑> 長長先先先生生生でででででで大っってて誰ややんんんんん野原さん吉永すすすねしししちゃん、はい、ああ何やと思ったんですかか、うん、そ, その辺のその辺の<笑>いやそいろいろょ<笑>、はい、るですかっ声優の、はい、あのブラックジャックとかも、あのルールでも。 規則などのルールに縛るのは私は苦手なんでね。ブラックジャックって？五千万円叩こうみたいな。伊沢さんも。伊沢ならお金いくらでもいるでしょう。みたいや。いっすね、<笑>え、分かんないね。他にもっとないんですか、その大塚明夫さんえ。私が知ってるやつ。でもブラックジャック結構有名ですよ、ね。で, ですよね。ピノコスカオがピノコでしたね。今のワンピースのあれも有名です。あ、ああ、はい、ワンピースの人。私から 子供がそこにままだ達していけなドド、はい、ドラララゴンボールドラゴンンンボボボーーールルかる<笑>うん、うんお お, お, お<笑>じゃあ行きましょうかかるラボンさんさ最後持っていただいてくれたんですか<笑> 10円 じゃあ、私は後で半分払いますね。ええー。ありがとうございます。すごい、旅べますき旅の資金、頑張ってください。はい。ありがとうございます。空気入れて五百円。空気入れて五百入れてる。五百円もら う, もう。みんなもう怒りますよ。<笑><笑>どうなってんだ俺は。ええ、なんか、しようみんな、みんな店に来たら。<笑>そんなもんですか。<笑>はい。なんか。わずかばかりの。運の悪さを。 うらなりして<笑>こえこれどういうどういう条件かこれ今もちょっと分かってないですか空気<笑>入れてくださってきて、はい、雨降って荷物多かってスマホをセッティングしてやったんであじゃあ今お客さんいないで中で入れますねって入れたらあなんかターピーしてるの、はい、ああそういうことかそうですそうです にに<笑>に泊泊泊まままっっっったたんです、ね、っですすももももと う, え違 う, 違う大阪かかららららら来て、ててて…て…て…昨日県のに泊まらせせな、はい、ないいじ外国人くやマイケル・ジャクソンで。<笑> ピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピン s ンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピ That It's a making saving and choice we're We're lives あ、あう、います<笑>いやみんな自転車やって儲かるぞいや<笑><笑><笑>、yeah. あ り, ありがとうございました。はい。今日は先輩、お疲れ様です。頼んでた荷物を受け取りました。 今から開封していきます一つがこのインナーシラフという寝袋の中に入れて暖房を取るやつですねもうちょっと寒すぎるんでね、はい、でもう一つあるんですけどねもうね何分こんな感じでねスペースがないんで一つずつ開封していきたいと思いますうーん長浜暮だし今日の晩御飯は長浜ラーメンにしようかなフェイスシールドだとねちょっと目も隠れちゃうので 視界も悪くなる気がしたん で, であとフェイスシールドも傷だらけになってるんでちょっと新しく透明マスクを買いましたちょっとあと何日か雨なので使う機会はかなり先になりそうですけどもえーマジナミですねで390円車でかけもないです